どうした機嫌悪いのかとか、どうした具合悪いのかとか、どうしたとかよく聞かれますが、それが僕の普通30丸です。趣味の音楽作りと趣味の CG 作りを駆使しまして、おじさんの推測や憶測も含めてメタバレ考察に挑戦したいと思います。 アニメシュタインズゲート第1期のネタバレ考察動画を計画しているわけですが本編の解説に入れるのは少し先になりそうなのでまずは基礎知識の部分を何本かの動画にまとめていこうという計画ですまずこの作品を考察するにあたって矛盾とか過去改変とかを判定する存在を勝手に設定したいと思います何者かがそういう判定を下すわけですね その判定を下す存在というのは宇宙の摂理みたいなものかもしれませんしいっそのこと作者と考えてもいいのかもしれませんとりあえずはこの存在を何者ちゃんとでも呼ぶことにしましょう D メールと過去改変まあなんか一番基本的なところの話ですね まず改変が起こる前のオリジナルの世界線でオカリンが過去の自分に D メールを送信します「コングラレッツ」って過去のオカリンがその D メールを受信したとか読んだということによってそれ以降のオカリンの行動が変わってきてしまいます過去のオカリンの行動が変わってしまうとオリジナルの未来とは違う展開になって矛盾が生じてしまうわけですね そうすると判定を下す何者ちゃんが現れましてそれは過去改変だぞと判定を下すわけです何者ちゃんは矛盾が嫌いなので生じた矛盾を最小限に抑えたいと考えた何者ちゃんが新しい世界線を生成します生成された新しい世界線のオカリンはすでに D メールを受け取った後なので その D メールを送信する動機がなくなってしまいますそうするとこの新しい世界線ではメールを送ってないんだけれども受信済みという状況になりますこういう過去改変っていうのはどうしてもある程度の矛盾は残ってしまうわけですが世界線が変わることで未来がまだ決まっていないという状態になりますので過去と未来がつながらないといったような大きな矛盾は解消されます 次に判定ラインというお話です何者ちゃんが判定を下したタイミングですね D メールによる過去改変の場合で言えば過去のオカリンが D メールを受信した後読んだ後とというタイミングですもともとはこうなるはずだったっていうオリジナルの未来と矛盾し始めたぞというタイミングですね 新しい世界線では判定ラインよりも後のことというのは当然オリジナルとは違う展開になるわけですが判定ラインよりも前の出来事というのはそのまま新しい世界線に引き継がれます基本的には例えばルカ子の性別によってオカリンの携帯の受信履歴に表示されるルカ子のその登録されている名前ですね判定ラインよりも後は例えば女ルカちゃんからのメール 判定ラインよりも前は男ルカ君からのメールというふうになっていたりします次に過去改編で世界線が変わった場合にオリジナルの世界線の方はどうなったのかというお話ですオリジナルの世界線もその後も存在し続けています作品の中ではオリジナルの世界線のその後というのはなかなか描かれないわけですが その後どうなっているのかというのを考えてみると、えー、実験をいろいろやっても試みた改変がことごとく不発に終わったという状況になっているんじゃないかと思います D メールを送ったのに届かなかったとか実は届いているんだけれども過去の自分がその受信に気づかなかったとかまあどちらにしろ結局は過去の自分の行動が変わらないので 未来ととと矛盾が起ここるよううなこともなもかったという状況。オリジナルの世界線では送信された D メールは消されてしまうわけです何者ちゃんによって改変の要因になるようなものは消されてしまうという現象が起きます消されてしまう状況っていうのが例えば送ったんだけれども受信される前に消されてしまうとか ちゃんと受信はできているんだけれどもその内容が読めなくなってしまうとかもしくは送信履歴まで含めて D メールが消えてしまうとか状況によっていろいろ違うみたいですねこういうふうに矛盾を最小限に抑えようとして何者ちゃんが矛盾を引き起こす要素を消してしまう現象をパラドックス判定と呼ぶことにします はい、パラドックス判定パラドックス判定を受けそうな例としてもしも改変後の新しい世界線でもう一度同じ D メールを送信したらどうなるかというのを考えてみますアニメ本編の状況とはちょっと違うんですが今回は過去のオカリンに宝くじの当選番号を教えるという例で進めようと思います まずオリジナルの世界線でオカリンが過去の自分に当選番号を教える D メールを送信コングルーですねそれが過去改変と判定されて新しい世界線が生成されましたもしこの新しい世界線でもう一度同じ D メールを送信したらどうなるかこの場合も受信済みのメールと同じ内容の D メールなので 過去改変というのには該当しないわけですね世界線が変わるという要因にはならないこの図でいうと当選番号はすでにもうオリジナルの世界線から送られているので新しい世界線でもう一度同じ当選番号を伝えたとしても何も変化は起こらないということになりますもし仮に2通目も受信できたとした場合 新しい世界線では送信してないのに受信済みという状態になっているので改めて同じ D メールを送ると今度受信は2通になってしまう1回しか送信していないのに受信は2通という新たな矛盾も起こってしまうこれは何者ちゃんからするとですね改変でもないのにただ矛盾だけ増やそうとしてるじゃないかとそういう状況になってしまうわけですね 何者ちゃんは声の気に食わない2つ目の D メールは無意味なパラドックスですよと判定されてしまいまして5つ目と重複する内容の2つ目の D メールは消されてしまいますこの場合は送信履歴も消えちゃうみたいです1つ目でも目的は果たされているので2つ目を送ろうという行為自体がパラドックス判定を受けてしまうようですね D メールや送信履歴は消されてしまうわけですが2つ目を送ったという事実は消えないので2つ目を送ったという記憶は残ります世界の再構築っていうのが起こりませんので3つ目を送信したことを忘れてしまうということはないわけですねアニメ本編でこんなような状況というとおそらくライネットバトルフェリス杯の時の えー、フェイリス側のカードの配置を過去のダル君に教えるというくだりですねあの実験の時にこういう状況になっているんじゃないかと思いますパラドックス判定によって何かが消えてしまうとか読めなくなってしまうとかそういった場面がいくつか作品では描かれておりまして 例えばラボメンバッジのイニシャルがアスタリスクみたいなマークになって読めなくなってしまうとかタイムマシンを使った時間跳躍でも起こりますタイムマシンに乗っている人が消えてしまうとかタイムマシンそのものが消えてしまうというのもありますねでこの説明では消えるとか僕は勝手に言ってますが本当は消えるという現象とはちょっと違って どこかへ飛ばされてしまううううとというような現象だと思うんですねそもそも何者ちゃんが新しい世界線を生成するというのはですね何者ちゃんには起きてしまった事実は変えられないというのがあるんだと思うんですねでは一見消えてしまったように見えるものはどうなってしまうのかどこへ行ってしまうのか多分こういうことなんじゃないでしょうか